みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。先日、このビートバディの基本的な使い方というか、なんか基本的なコンセプトみたい な, なんかそんな感じの動画をみなさまにご紹介させていただいたんですけれども、今回はこういう別売りのフットスイッチとかも使って、もうちょいこうアドバンス的な使い方をみなさまにご紹介させていただこうかなと思います。ちょっくらマニアックな話も出てくると思うのですが、 まあ、実際に購入を検討されている方にとっては十分参考になるかなと思いますので、よかったら興味がありましたらご覧くださいませ。ということです。フットスイッチ前回これ出てこなかったんですけれども、まあ、これ悩んでという話になりますよね。とりあえず、早速やってみますと、この右側のペタルはビートバディの再生と一時停止をコントロールすることができます。どんなタイミングでもいいので、一回タップすると、一時停止すると。それで、もう一回タップすると、頭から。 頭から再生となります。こんな感じ。一時停止と再生をコントロールという感じですね。それで、この左側のペタルに関しては、アクセントをつけられます。例えば、こんな感じで、クラッシュシンバルの音を鳴らすことができると。 これ、アクセントをつけるというよりも、そのソングで指定した WAV ファイルを鳴らしているという言い方が正しいんですけれども、<笑>まあちょっとその辺は後で詳しくやりますので、ちょっと置いておきましょう。<笑>まあ何かしらの音が鳴るんです、このペダルで。それで、前回のとき、あんまりこのジャックとかについて説明をしてなかったんですけれども、アウトプットはこんな感じでステレオアウトプットができるようになっております。それで、ミ i ディ端子が付いているので、ミ i ディを聴くと同型が取れるようになっておりまして、で、何気にこういうミニピンの・・・・・・ ジャックがくっついておりますので、いわゆる普通のヘッドホンとかをここに接続して、モニターをすることができるし、練習することもできるという感じです。それで、こっち側のインプットに関しても、2箇所インプットがございまして、フットスイッチがございまして、で、イヤホン、ヘッドホンのボリュームコントロールがあるという感じです。それで、こっちに関してはそのミニ USB という感じですね。ミニ USB って僕はケーブル持ってないんですけれども、まあ、ミニ USB で。 同期を取るような感じです。それで、ミニ USB を持っていなくても、この SD カードでファイルをやり取りするので、パソコンにこのまま SD カードを突っ込めば OK という感じです。別にパソコンとビートバディを USB でつなぐ必要は特にないかと思いますので、で SD カードで使っていきましょう。まあ、こんな感じで、いろんな端子がくっついているようなう感じでした。で ちょっくら、ビート・バディ・マネージャーというソフトを使って、いろいろ作ってみたので、ちょっとその辺のご紹介をさせていただこうかなと思います。えー、実際にいろんなプリセットといいますか、ソングといいますか、いろんなトラックを作ってみました。例えば、これが僕が作ったそのテストソングというファイルになるんですけれども、あこれが 僕がポチポチと打ち込んだミディファイルという感じです。<笑>ソングファイルという言い方をするんですけれども<笑>うーと、ソングファイル、テストソングという名前で、拡張子は BBS です。で、ここに格納されているものとしては、まずこのイントロの右ですよね。イントロの右。そして、もうちょっと大きく書こうかな。イントロ。 タップするとまずこれが流れますで、パターン A の基本の右が今流れておりますで、1回タップするとまた別で用意したフィル1これが流れます1回タップするとこっちに行くとで、あとトランスレートその違うパートに行くときのフィル長押しをすると出てくるフィルって感じですねそれが こんな感じ、えー。僕がすごく好きな手癖である6 ス, ストロークロールが多用されている感じです。で、今、B が流れています。で、B のときもフィルを指定できておりまして、で、またこうトランスレートの右があると。で、最後にアウトロ ー, スアウトロー。これ、まあ。こんな感じでいろんな。 複数のメディアファイルを組み合わせて、テストソングという BBS ファイルを作って、えー、こっちに突っ込んでみました。えー、とちょっともう一回やってみましょうか。まず一回タップすると、これが流れます。イントロ。そしてこれ、今、A が繰り返されています。それで、一回タップすると、フィルが流れて、また基本バターに戻ると。長押しすると、これが流れて、B に行きます。それで、B のときも一回タップするごとに、このフィルが流れて、 長押しするとトランスメートが流れて、A に行けと。で、ダブルタップするとアウトロが流れて終わるという感じです。ちょっと全体的に僕が個人的に好きな手数多めパターンという感じですけれども、まあ、こんな感じのイメージでしょうか。それぞれ2小節とか1小節とか短いミリファイルなんですけれども、それらを用意してこの BPS の中に突っ込むという感じです。 キューベースをいちいち立ち上げるのがめんどくさかったので、フリーソフトの DOMINO というソフトを今回利用させていただきました。えー、結構動作が軽くて使いやすかったです。それで、DOMINO で2小節くらいのドラムパターンをミディファイルをガーッと用意して、で、こっちのビートバディマネージャー側でそれをインポートしてとていう感じで作っていく感じです。それでうっと、さっきこのフットスイッチについて、えーっと 和風が鳴らせるという言い方をしたんですけれども、ビートバディマネージャーでそれを指定することができます。管理することができます。それぞれのパターンに対して WAV を1つずつ指定できるんですよ。和ブ、音源ファイルですね、えー。こっちの左側のスイッチを押したときに流れるファイルを1つずつ指定できます。それで、僕もちょっくらい用意してみました。本当はマイキングしたかったんですけれども、ちょっくらいめんどくさかったので、普通にこの iPhone でボイスメモでブブー、えー、へーへーへへへ っ, って。 それで、声を録音して、でそれをド ロ, ップボックスドロップボックスに突っ込んで、ドロップボックスからパソコンに持っていって、それで、僕はその Adobe のオーディションというソフトで波形編集することが多いので、まあ、それに突っ込んで、小分けにして WAV ファイルを用意して、このビートバディマネージャーのほうに突っ込むという感じです。ちょっとこの WAV ファイルを用意するときに気をつけていただきたいのが、ビットレートを上限24にしておかないとエラーが出るっぽいです。 最初、このデフォルトの状態で36ビットで書き出しをしていたんですけれども、なんかインポートをするときに、お前、こんなファイル持ってくんじゃねえよってこうビートバディマネージャーにすごく怒られたので、24ビットで用意するときちかと思います。それで、ちょっと鳴らしてみましょうか。<音楽>えー、この左側 の, タップする左側のスイッチをタップすると、これが鳴られます。ワオワオ こんな感じですで、す。パターン B に行って、このフットスイッチをタップすると、またバグが流れます<音楽>。こんな感じでコーラスを突っ込んでもいいと思いますし、普通でもベースとかギターとかドラムとかあとピアノとか、そういった楽器を突っ込んでもすごく面白いのかなと思います。サビに行って、<音楽> 以前のこういうコーラスを入れてもいいかと思いますし、この日はなかなか可能性が広がるところかなという感じです。なんとなく使い方が見えてきましたでしょうか。それで、このテストソングというこの BBS ファイル。これをそのまま Web 上にアップしたりとか、友達とシェアしたりとかすることも可能です。そのビートバディマネージャー側でそのソングをエクスポートするみたいなメニューがあるので、それをこうタップしゃないか、クリックして書き出しすれば、そういうこともできます。 それでうと、このソングファイルって、まあ、めちゃくちゃたくさんあるんですよ。デフォルトだけでもたぶん240とかそのぐらいあると思うんですけれども、まあ、ソング、ソング、ソング、ソング っ, つってバーッとあって。それで、このソングファイルとかをすべてひっくるめたファイルをプロジェクトファイルと呼んでいるみたいです。プロジェクトファイル。プロジェクト。こんな感じ。それで、このプロジェクトファイル、ある程度完成してきたら、うとパソコンに SD ガードを突っ込んで。 SD カードにそのプロジェクトファイルをインポートするというメニューがあるので、それを実行すれば、もうプロジェクトコとこの中に入って、で、ビートバディ側で演奏することが、操作をすることができるという感じでしょうか。ちょっと僕も余裕があったら、このテストソング の, の BBS 5ァイルを特化者にアップしておきますので、もしビートバディが購入されましたら、そちらもダウンロードして使ってみて遊んでいただけると嬉しいなという感じです。それで、もう一つこの遊びポイントとして、ドラムセットを。 作ってみました。前回の動画でデフォルトで10種類のドラム音色があるのという話をしたんですけれども、僕も自分の DRM ファイル、そのドラム音色ファイルを作ってみました。ドラムの音色に関しては DRM というファイルで定義されているんですが、最初は10種類の DRM があると。それで、そのビートバディマネージャーで自分の DRM を作ることも可能という感じです。ちょっと鳴らしてみましょうか。なかなか。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 どうですかこの DRF ファイルも必要かどうかわかりませんが一応どあかしらにアップしていこうかなと思いますので興味がりましたら使ってみてくださいなんかそういう便に出てきそうな感じですよね結構これも簡単に作ることができます今回作ったやり方としてはさっきのこのバブファイルと一緒で まあ、iPhone にブラブラブラブラとなんかこう録音して、ロップボックスに突っ込んで、パソコンに転送して、オーディションに突っ込んで、でこう切り取りをして、でちょっとこの音量だけ整えて、バブファイルを用意すると。24ビットでバブファイルを用意すると。それで、Beat b ィ d y Manager の, その DRM ファイルを、まあ、編集するみたい な, なんかそういう項目をタップすると、なんかわかりやすくもう、ね、なんかファイルを選ぶ画面が出てくるので、そこでポチポチとベース・ バスドラマはこれ、スネアドラマはこれ、ハイハットはこれ、オープンハイハットはこれみたいな感じで指定していけば、まあ、DRM5 が作れるかなという感じです。やり方自体は全然簡単なんですけれども、ちょっとめんどくさいかなという感じですね。まあ、その辺の手間を惜、えー、しまずにやると、こういうかっこいいトいいラックが作れるという感じです。 とりあえず、そんなところでしょうか。えー、僕が今回作ったものとしてはそんな感じです。なんとなくイメージをつかいましたかね、えー。こういうソングファイルというのが BBS ファイルというのがあるということ。それで、そのソングファイルがガーッとある中で、プロジェクトファイルというものがそのすべてを統括していると。それで、そのプロジェクトファイルの中にはこの DRM も含んでいるのですが、DRM ファイルも、まあ、自分でたくさん作れるので、ほぼ無限に。まあ、SD カードに容量が許す限り。 作れるという感じですね。それで、まあ、ちょっとこれ、気をつけていただきたいポイントなんですけれどもあの、このフットスイッチ、結構ガチャコン、ガチャコン、ガチャコンって音がするので、あの音量の低いアコースティックライブとか、そういうときの利用を考えていらっしゃる方は、ちょっと気をつけたほうがいいかもしれないです。結構ガチャコン、ガチャコンと。 ガチャコン、ガチャコン音がします。なんかホットンとかだと、ね、もうちょっとこ静かな感じで、うん、なんかこうタイムラインとかだと、えー、むしろ音しないって感じなんですけれども、まあ、ちょっとこの辺ビートバディは結構ガチャコンって音がするので、そこだけお気をつけくださいませ。 とりあえず、そんな感じで、この動画はなかなか長くなってきたから終わりにしましょう。また、何か面白い使い方があったらそのときはまた動画で紹介させていただこうかなと思います。ぜひとも参考にしていただければという感じです。それではまた違う動画でお会いしましょう。さようなら。<笑>